となりましした皆さんいかかがお過ごしですか新生活がねもう始まっているよという方も多いと思います新しい職場や学校にはもう慣れたでしょうかねというかもうだんだん。 5月秒に近づいてもうその通りですよね。ね。聞、え、い、ー、てたりもするかもしれませんよね、はいはい。この番組もね、4月から FM サインでもお聞きいただいております。本当にご縁に感謝でございます。はい、ます あ, りますありがとうございます。もうね、やっぱりね、嬉しいですね、FM サイン。ね。<笑><笑>嬉し い, <笑>ね、はい。ということでね、た, んただかね、メールね、はい、初めての方が多いようですね、す今回ね、はい。そこで今日は、初めて投稿したよという方のメールを紹介していきたいというふ、は、う、い、に思っておりま す, おます。その前にですね、はい、初めてお聞きの方も多い 思いますのでねあの選曲っていうのはねののはあの私の目の前にいるねあのプロデューサーのね吉田さんって方が選曲してるんですよああじゃないとねいつも絶賛や、うん、ね、うん、だけどそれでないと私の人格がね<笑>疑われてしまうということがありますのでね、はい、ということでもうね、えー、は い, いベタなご紹介よろしくお願いしますそうですかはいでは第一曲目ですね、えー、ギャビン・デ・グロウで<笑> Nice to meet you anyway では初めて投稿したよという方のメールをね紹介していきたいというふうに思いますよろしくお願いしますラジオネームハトさんからです FM サインでの放送開始本当に本当に嬉しいです、うん 在員に暮らしていると、どうしても講演会やコンサートに出かけるのが難しい場合が多く、えー、都市部の方々を羨ましく思ってしまうことも多々ありますが、ね、音語りは全国で一番に聞くことができると思うと、なんだかちょっといい気分です。あ、なんか放送時間早いみたいですよね。いみたですよ、ねはい。ですよね。ですよね、はいすみませ ん,、うん、東京の方。だからといって、あの、よそでですね、あんまりネタバレを、あ, あの、うん、しないようにお願いいたします。 えー、鳥取県中部地震の際は暖かい言葉をいただきありがとうございました。幸い我が家は被害は小さくて済みましたが、市内は今も屋根にブルーシートがたくさんかかっています。あすねあーねえ。豪雪被害にも二度会いましたが、 大変な中にも地元の人々のたくましさ、頼もしさ、えー、暖かさを実感することができました。日本国中あちこちでまだ災害から復旧できていない地域、方々がたくさんおられると思います。江原さんがいつもおっしゃっている、喉元すぎれば暑さ忘れるにならないように、自分を戒めて大変な状況の方々に思いを馳せて暮らしていきたいと思っています。これからも面白く、厳しく愛に溢れる放送を楽しませていただきます。ありがとうございます。ということですが、こちらこそありがとうございます。はい ね、でも本当に、あの、こうやってね、いただくと、はい、あの、豪雪とかの ね, ね、被害もあったこともね、はい、やっぱりこう、私たちは、あの、ちょっと時間の流れるのが今、早いんでね。はい、ものすごい早いですね。ね。忘れ る, とも、ね、る過去のことのように思ってしまうんですがね、もう本当に忘れてはならないんですね、常に。この番組が始まったのも、震災の年、東日本大震災の年ですからね、はい、本当に寄り添いを忘れてはいけません。続きまして、えー、小粒なちいちゃんさんからです。 人生初めてのラジオ投稿。おお。音語りでデビューしたく投稿しました。おめでとうございま す, います。休日の今日は家族で地元の祭りに行ってきました。駅の中のエスカレーターを降りる際、4歳の次男がつまずきそうになった時のこと。危ないですね。後ろにいたおじさんが次男を襲って 人抱っこで支えてくださり、ありがとうございましたと言ったのですが、おじさんは何も言わず人混みに消えていきました。その後、トイレ待ちをしていた時に、長男が先に男子トイレから出てきたので、待っているように声をかけたのですが、先に夫の方に行ってしまい、あたふたしていた私に、後ろの方が、前は取っておくから、子供さんを追いかけてあげて、と言われ、ありがたくそうさせていただきました。見ず知らずの人に親切にされて、いつも外でもイライラしている自分を反省しました。 親切な人たちに神様を見ているようで心の中で合唱します。気持ちに余裕を持って人に親切にできる人間になりたいです。優しくしてくれた知らない方たち、本当にありがとうございました。というね。うん、本当に世の中捨てたものではないというね。いい 話,、はい、いい話ですね、はい。本当にね、温かい。ではもう、どんどん参りましょうかね。はい、はい、続きましては、ろくでなしブリーフさん。うん、<笑>ろくでなしのブリーフね。ううね男性の方ですね。は、う、じ、ん、めまして、原さん。 生まれ育った東京から鳥取に来て、あ、ちょうどいいですね。あっという間の一年半、はい。東京にいた時はパン屋を経営、帰宅して何気なくテレビをつけると、オーラの泉がやっていたということの連続。うん、へー。曜日、時間、チャンネルもわからないまま、不思議に見る機会がありました。ご縁があったんですね。はい えー、番組内でゲストの方にお話しされていることが自分にも重なる点が多々あり、説法を聞かせていただけるありがたい番組だったなと感謝しております。その後、大病を患い、あー店を閉じ、離婚を経験し、病の理由から関西方面へ向かうことになり、縁があり、鳥取に引っ越して参りました。東京に比べると明らかに情報量が少なく、逆に自然の恵み豊富ですが、 友達もいないので、少し寂しさ覚えるようになりました。でも、4月から江原さんの番組が聞けるようになり、とても嬉しく思います。わあ、えー、そうですかで、ね、じゃあ。最初私たちろくでなしブリーフで笑ってしまいましたが、うん、ねこれからもラジオとか放送ね、はい、連覇を通して、えー、ろくでなしブリーフさんのお友達としてね、はいえー、語っていきたいなと思っているの。ありがとうございます。ありがとうございます。でもね、ご病気ましたんだ。んねで、店閉じて、離婚もして、はい、いろいろありますよね、人生ってね。でもそういった中で、その人生の景色、 必要ねはい、あのまたあ味わいあの言葉があ適切じゃないかもしれないけど国破れて「さがありでまた別の美しさが、ね、見えてきたりしますから ね, うですね、うん、人生いつも諦めずに、ね、前を進んでいっていただきたいなというふうに無駄が な, な い, な い, い,、ね、いはいそのように思うのです、うんね、では続きましてねラジオネーム「虹猫さん」からです、はい、江原さんはじめまして。 最近の出来事で私にとってとても微笑ましく嬉しい出来事があったのでメッセージさせていただきました。ドンキホーテで、えー、買い物をしエレベーターに乗った時のことです。私はたくさん買い物をしカートを引いて3階で降りるため乗り込んですぐ3階のボタンを押しました。すると隣から3階でいいですかと優しい声がしました。隣に立っていた小学校4、5年生くらいの男の子が私に声をかけてくれたようでまだ若そうなその子のお母さんが 自分で押してるから大丈夫だよと言っていました。私は優しいね、ありがとうと返しましたが、店員でさえ愛想もなく知らん顔の人が多い中、本当に優しい気遣いのできる子なんだなと嬉しく、その子が天使に見えました。しばらくは思い出すたびに一人でニタニタしていました。私はバツイチで子供もいませんので、子供の優しさに触れることができ、本当に嬉しい出来事でした。というね。うあの、でもこういうお子さんってね、はい、素敵なお子さんだけど、はい、お母さん が素敵なんだとかそういうことですよねうん、はい、こうやって若いお母さんかもしれないけどお母さんがやっぱりいつもいろいろ気を使うのよとかね、はい、いうようなね、はい、うんやっぱり天使にねあの見えるといことありますよね、えーうん、あのね、はい、やっぱりこう人っていうのはほらさっきのね、はい、あの男もそうだけれどもあの 毒でなしブリーフさんとかね小粒なちいちゃんさんとかもそうですがね、はい、あの人っていうのはこう余裕があるとやっぱりねその人 の, その、ね、本当のこう優しい心というのが現れますでしょう、はい、いかに世の中にこう流されないでい、ねえー、くのかってことは大事ですよね逆のなんかトーク多いじゃないですか、うん、割とこうねあの嫌な思いをしたとか、うん、ネガティブとか、うん、でもこういうのがねなんか突然ダダダダってきたりするんですよ ダメなをがありますねうす。うん、やっぱりいい波長なんでしょうかね。なんかこうやっぱ番組もね、うんいい、いい波長の人がこう送るときもあれば。 ちょっとネガティブっていう時ももああればまあ、でもねィネガティブコーナーも人気コーナーですからね、そ<笑>それはそれはでねね、闇から光を学ぶというね光から闇を今日は学んでいる感じですけどね、ね逆もあるじゃないですか、はいありますよね、でも人というのはこう闇と光がいつも行ったり来たりですね、はい、あたまたまね、はい、我が家のねろくでなしの息子がいるんですけどね、はい、さん<笑><笑>ろくでなしがいるんですけどね、いやいやそのお子さんですいやいやいや、全然、それが、ね、昨日ね、ねふってねご飯の時にこんなこと言ったんですよ。あ、はい、あののー、親からね、はいあのー 産んでもらってね、いただいた体に傷をつけるのってどう思うって言うんですよ、うんうんうん。だから、え、何それって思ったりしたら、ピアスとかの穴を開けて見よう、みたいなぁとかって思ったりするんだけど、それってやっぱりどう思うかなっていう。えー、だからね、うんうん。何て答えるんですかい や, いや、私は、それよりも、我が家みんな、金属アレルギーだからやめときな。<笑><笑>ものすごい冷静なこと<笑>あの。なんか皮膚科のね、先生に相談してからとか、なんかこうアレルギー検査してからの方がね、 ひどい目に遭っちゃうかもしれないよなんて言ったりもしたんだけれどもあのだけどあそういう意識があるんだとななんで開けたいんですかねあれねえ分、うん、かんないけど、うん、ただ僕は思ったのはそういう意識というのはね親からもらった体にね傷つけてもいいかどうかっていうのか、はいうん、だからねあのピアスに穴開けるよりもそんなこと気にするんだこいつと思ってねえ 割に古風なところがあるう、ね。ありますね。というところで一曲聴いていただきましょうかね、はいはい。せっかくの出会いに感謝しましたね。これもね偶然はなく必然意味のあることでございます。それでは私が歌います。お聴きください。小さな奇跡。みやさんあの、うん、初めてお会いする人ってどういうふうに接しますか。 初めて、うん、あどうも、初めまして。私、あの、江原さん大好きですとか、ああ、お話をさせていただきたいですとか、うん、いろんな方いらっしゃるじゃないですか。私は、ね、仕事で初めて会った人。会った人、はい、あのね、言葉とか、はい、あの、なんかそういう、う、は、ん、い、雰囲気とかよりも、ね、僕、必ず目を見ます、相手の。ああ、そうですか、ねうん。やっぱりね、はい、目は口ほどに物を言ってあるじゃないですか。あ、ね、るでしょ、はい、だからね、やっぱり第一印象は絶対目う。うん。そう、ちゃんと目を見て話せる人かどうかっていうこととかがすごく大事。はい あそうかうん、吉田さんは僕も目見ますねやっぱり、ね。あ あのね、目でこの人が言ってることが嘘かどうかわかるあ<笑>そこまではね、やっぱわかんないですけど、やっぱちゃんと目見て話したいなっていう気持ちはありますよね。うん、ねそうですよね、はい。また話を落とすつもりもないんですけどね、えー、よくね、いろんなとこファンですってあるじゃないですか。はい、ね。あの、早、はい、やはさんファンですとかいろんなところで言っていただくけど、はいはいはい、絶対この人本読んでないだろうなってのはわかったりね。<笑>あの、そういうのって、私の中のこうね、こうブラックな部分がこう出たりなんかね。<笑>実はこの番組もね、結構ね、皆さんね、サインの方とか正しくね、はい、聞いてらっしゃる方ね、はいあの かつての江原博之の印象は、お捨てになっていただけた方が、よろしくお願いします。身のためだというふうに思います。あの、なかなかね、ブラックな私は結構出てまいりますんでね。そうなんですよね。あのー、まあ、なんていうの、ありのままの、<笑>姿見せるのよという感じでこの放送していますのでね。<笑>ねありのままがいいのかどうかは別して、ね、私と一とうごして紹介しまね、紹介しましょうかね。はい、えー、ラジオネーム、無敵の柑橘蝶々さん。 えー、はじめまして、えー、昨年冬にこちらの番組を知り、はい、主人と二人、楽しく聞かせていただいています。い, すね、いいですね、嬉しいです ね, ね。うん。普段自分からあまり話さず、話し声も小さめの主人が、この番組を聞いていると、割と大きな声で笑い、驚くのですが、<笑>私も嬉しく楽しくなります、ね。あ、やっぱりね、本音がいいんじゃないですか。いい うん、本当のことを言うとやっぱりね人って喜んだりいますよねこの番組この番組いろんなコーナーあります全てのお便りは東京 f m のホームページからご投稿お願いいたしますたくさんの応募お待ちしています